はい、えー、皆さん、こんにち、えーえー、でで<笑>は。い<笑>、はいい、えー、それではえー試し込めてりたいいと思います<笑> どし正面にえー、よろしくお願いします<笑> 誘い里吉 OH! I love you. 好嘞好嘞好 I'm so angry!